皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月2日、本当にちまちまと進めていた、スーパーマリオ 3D ワールドも、いよいよ終わりの時を迎えました。クッパがピーチ姫をさらわないマリオのゲームというのは、本当に珍しいので、本来なら全キャラクターでクリアしたいところなのですが、さすがに時間がありませんので、このままフューリーワールドの方に進みます。でも、ちょっと待ってください。何かがおかしいのです。 ここまで全てのハンコを取ってきたのに、ハンコリストが全然埋まってないのです。これは、もしかしなくても、あれですね。はいはい、わかりますわかります。つまりはそういうことなのですね。というわけで、もうちょっとだけ続くんじゃ。このワールドで取れるハンコの数は10個。ハンコリストの空いてるところが、19個なるほど。もうちょっとだけ続くんじゃ。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。